夢ですけど同じように夏に祭りがあります今年 も, もう4月1日からです、ね、地元小山市の、えー、桜祭り等ですね地元のお祭りも大ってくる様子です、えー、そういった部分 で, です、ね、元気いっぱいね元、えー、気づけにこちらの会場を盛り上げてこの春につなげていければと思っておりますじゃあ踊り子よろしいですか髪型まいりますよそれではまいりましょう髪型構え 頑張ってくだい。 No,、yeah, no.、Yeah. 参加してい た, だいたお客様に感謝気を付けて。